にこの時が来たーさあ A 組今日こそ白ろくつけようかこの場のみんなが超えるべき壁で修行だろうが関係ねえんだよやるぞ A 組夢を形にするためにヒーローになるために 僕らが憧れる